へえあほとんどここかなおす素敵なお部屋。<タッ> 素敵なお部屋。皆さん、ご覧の通り。ね私は温泉が好きで、好きで<音声><音声>。やばい。やばい、これは。おお。まさか。ね。どうやって、どうやって出るんですか、これは。ちょっと。え、え。 <笑>それはさすが注目がございます。餌をあげないように<笑>。まあちょっと頑張って頑張ってあげないように頑張ります。 そうですね、なんか特別の歴史とか、特にその一番上の方ですね。うん、これはねあの、あの輪島塗りの巻絵。蒔絵で、あの包丁の鞘、鞘を。蒔絵でやってる。でも、そちらも使ってないですか。えっ、ー、と、前は、あのここ親方使っとったけど、今はこうやって、あの輪島塗りでこういう鞘にもこういうね。 できるよっていう感じでお 展, 展示中かこうやって紹介したい、うん、素敵な感じです<笑> 素, 敵素敵な寿司屋さんで素敵素敵な海鮮丼のと海鮮丼をいただきましたですごくよかったでこちらのお手人さんですねもう素敵なお方でもう私はですね 箸 箸, 箸お土産として箸をいただきましたイエーイだからもし皆様能登半島に行く輪島に行くチャンスがあればこちらの場所ですね。すごくおすすめです おじいちゃんですね。私はそのビーチまで置いてもいいのかしらと言ってました。なんかすごく反対してなんか波が強いから危険だめで日本の方ですねすごくなんかダメという言葉あまり言わないでしょうでもフロントのおじいちゃんですねおじいさんなんかすごくなんか直接ダメですダメです と言いました。なん か, でしかも何回もねえ私ちょっとまあびっくりというかなんかいや本当にもっと優しく言ってくれれば私は別にその何下まで朝のあ夜の時下まで行かない皆様おはよう。 私はやっと誰もいない時私待ってたわ待ってたわすごく待ってたわでいえどうしてもその景色を見せたかったで、こちらはホテルの2階ですおっぱ<笑>こういう感じで。 ねえなんかじゅ女性の方が残念、カビが高くてねそのなに、うん、ロテンボールの時、梅の景色、あまりそのなになに立てないと見ないんですがちょっと立てばね<笑>でしたも実は男性のあれですねでも、誰も言なくてよかった<笑> 人がいなくてよかった。人がいなくてよかった。で、今ですね、ちょうど沈んでる時間ですね。六時五十分ぐらい。でも、うん、ねえ、ちょっとこもっててで、あまりその太陽とか何も見えなくて。うん、もうまあ、せめて<笑>雨が降らなくて本当に良かった。<笑><笑> 皆さんおはよ う, <笑>うで私はもうすぐ出発します。でもその前に、えーとですね、私のプランですね、なんか夕食、昼食、ね、ねえー、とですな、ね、しのプランです。なぜなら私はその予約したのは昨日ですね、その最後の瞬間の予約して、で そうしたらその旅館ですねあ夕食の準備が必要でで一日だけで<笑>まあ無理でした。うんとこちらは輪島ですよ輪島。輪島だから私そのホテルのホテルの朝ごはんですねうんなしでいいだからこれから。 朝一部に向かいますね<笑>でもその前にですね下にあるテラスとかその浴衣を着てそこにちょっと歩こうと思いましたね。めったに めったにないチャンスだと思いますねこ の, この格好をしてその海のそばに歩くのはめったにないだと思いますイエーイ<笑>だからうん下に向かいます<笑> フ<笑>グッズだけはちょっと<笑> イ, メイメージにやってないんですがまあなんとか。 私のお気に入りのもの日本どうも言えないすごい素晴らしい憧れます<笑> でこっちはホテルのようでですね。なあ。なんかちょっと私馬が見えるんですがなぜでしょうかな。おお。馬さん。なんか馬ちゃんと言いたかったがなんかなん。 なんとかねえ馬様馬様 ま, さ ま, <笑>う ま, <さ>ま<笑><笑> <笑>美人さん。<笑> 梅の子のの声梅の子の声まあ梅の子の声ん何も一つの言葉があってイイイイ<笑><笑><笑>答えてくれないのかなアアいやそれは梅の子の声じゃないな明らかに犬の声でそちへおお<笑>よしよしこそいこそい ホテルのスタッフ何も言わないうちに別に禁止ではないでしょうもう昼だし<笑>じゃあ人魚さん町、人魚さん人魚さん町ですね<笑> 人形さん出て出て、出てこい、人形さん出てこい、さん、出出ててここなかった、うん、でもなんか不思議ですね貝とか何も出てこないそのえっ、ー、とですね金 沢, 金沢のうちなんでですねそこにまあ夏の時なんですけどそこに行ったらその貝がいっぱいあってで 私嬉しさのあまりその貝を何時間もいや本当に無駄なこと無駄なことしちゃったこの貝をなんか34時間を集めて結局なんか4キロ四キ g の貝ぐらい集めてしまいましたで今今でもそのうちにいますその貝の袋ですね 一体その会は私どうすればいいのかしらねその時もっとよく考え考えておけばよかったと思うけどな<笑>、うん、今からすごく気持ち悪いことしちゃった 見とあさる。やあ<笑>、えー。お。え、うちょうちょうちょうちょ人形なのー。<笑>で、旅館とかですね。ピンク色、ピンク色の浴衣かな。珍しい。ね、よかった。ここに来て、ここに来てよかったー。<笑> Есть, есть. Оп-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.